うん、あのライブツアーに出られたのがすごいこう大きなう、ねうんね、あの経験だったと思うんですけど、うんうん、あの時が実は私もオーディション受けたんですよ一緒のオーディションでしたよね。と田、ねね、さん受かった15周年かな倖、うんうんうんうん、田來さん の, あのツアーの時のオーディションっていうのは、うんうんまあ、公式で広く応募をかけたオーディションだったんですよね。だからすごい人数のパフォーマーが集まって、うん まあオーディションを勝ち抜いていくんですけどその時実は私も一緒に受けさせてもらってあの落ちた人だんですけどその時ね<笑>す私すごい覚えてるのが私はね一人目産んであの受けに行ったってい う,、うん、そ, うそれがすごいやんまず<笑>、うん、そうなんかママになって、うん、あのまた高田久美さんと一緒にお仕事したいっていう気持ちで行って、うん、まあダメだったんですけど、うん、なんかメンタル的にも、うん、そのフリースタイルをバーッて最踊らなくなったんですけど、うん、もうなんかやりきれなくて悔しかったんですけど。うんうん帰りが あのもう電車がない時間に終わったんですよ ね, そう ね, そうね結構もう悩まれて、うん、で帰るときにね、うん、一緒のタクシーにたまたま乗り合わせで全タクシーだったんですよいやいやではるかさんともう一人乗って3人で私と乗ってたんですよそのタクシーに2人は受かっててで私だけ落ちてるけどタクシー一緒に乗ってるみたいな感じだったんですよめっちゃ多分気まずかったと思うんですよね2人受かってるからこう喜んでいいものかみたいな話をしてるしみたいな の時に私もこうなるべく明るく振る舞って帰ろうと思って携帯をパパパって見たらスマホにね息子の写真がブワーって出てくるわけですよ、うん、カメラロールに。うんうん で息子がねオーディション行く前とかに「母さん頑張ってね」とかって言ってくれてたとかいうのもあって一緒にその倖田來未さんの振り練習したりとかっていうのがあってブワーって思わずそれ見た瞬間泣いてしまってタクシーの中ででごめんなさいと思いながら合格者2人がいるのに横でめっちゃ泣き出してしまってうわーやばいやばいと思ったらなんかはるかさんが「おいよ」みたいなだってママになってさ書類も通ってが一緒のあそこまで残って「いやすごいよ」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 小田久美さんもう自身も母親やしそうなんですよねそうそうなんか母親になって自分もなんかより一層久さんのなんかすごさっていうか偉大さっていうのがより一層こう改めて感じたかなまたねなんかいいなと思うのがのライブとか大きなライブに出るとやっぱこう映像として残るじゃないですかうんう ん, う ん, う ん, うん、うん DVD とかもたくさん出てると思うんですけど、うんうんうん、かそういうのがやっぱこうこれねお子さんがじゃあ実は、うんうん、できたっていう時に。 ママこういういお仕事してたんだよっていうのをこう見せてあげるたり、ねそうだね、で子供と違うところで集めて働いたりするとやっぱこう自分の仕事を親の仕事ってはあんま見れなかったりするけどそう、ねそうね、こうやってね映像として目撃できるっていうのもなんかすごい素敵な仕事だなって思ったりするんですよね。う なんか確かに素敵な場所で素敵な本当に方達と一緒に踊れて本当に幸せ 経験をさせてもらまた違い う, いう。うんあとはあのえー 何 か, かもう本当にツアーはね楽しかったか楽しそうでしよね血面ダンんーの人達は和気あいあい和気あいあいやっぱメンバーさんもすごいなんていうのかなフレンドリーっていうかだからなんか前ツアーで回る箇所箇所でまで打ち上げとかもあってまあそこでもういっぱい食べいっぱい飲みみたいな感じでなんか本当に家族みた い, い上京して 良かったですね。上京ライブって、そう本当に上京して良かったってね、うん。まあ今後ですね、はるかさんの、うんえー、やっていきたいもし夢とかあれば聞、うん、いてもいいでか？えっ、ー、とまあ夢っていうかまあ目標は、えー、<笑>子供たちにダンスの楽しさとかダンスの持つパワーとか魅力を一人でも多くの人に伝えていきたいなって。 んか私自身がその地元のダンススクールに通ったことがきっかけで今このダンスと出会えたっていうのもあるからその今住んでる地域にそういう場所を作りたいなっていう思いがすごい大きくじゃあ東京で地域密着型の最初はそういうまあ施設を借りつつになっちゃうと思うんだけどなんかそういうスクールを作りたいっていうのが夢にあって。 やっぱりなんかその小学校とか以外で出会う友達ってなんかちょっと特別やったりとかダンスを通してなんつながったお友達って今もつながってたり。 するねはいはいはい、なんか小学校の友達はあんまりちょっとつながってなかったりするけどなんかダンスで出会えた友達って割と今でも連絡取り合ったりとかしてたり<笑>ツイッターで地域密着型のダンス、うん、子供に教えたいんだよねっていうなんかつぶやきを見た時に、うん、めちゃくちゃ素敵って思ったんですよね、うん、自分が子供を産んだ周りで近いところで行きやすいダンススタジオを教えてくれる先生がいるってすごいあったかいというか。うんうんねなんか 子供通わ す, のすごい勇気です、ね、す親としてもねそうそ親、親踊れないっていういと思うんでそ う, そ, う そ, う そ, うそうなった時にね、うん、そういうなんかあったかい雰囲気の、うん、こう集まる場所があるっていうのは子どもちゃんも嬉しいでしょうけどその地域のママたちも多分親御さんたちも嬉しいんじゃないかな、うん、でもさっきも言ったようにほんまにその大手とかその都内あの渋谷とかそういう大きい場所にあるスタジオにいきなり通うのは。 通いづらかか、ったりとかママもお仕事してたりしたら一人じゃ行かせられないからっていうのもあったりしてやっぱりこの地域で作ってくれたら嬉しいっていう声もたくさん聞けたし。うん だから、えー、と去年の、ね、11月から毎月あのワンコインのワークショップっていうのを今、してて そ, うそれでなんかあの初めての人も大歓迎でも う, そうそうもう2歳、この子もあの通った り, 通ったりっか、まあ、受けたりしててそれ2歳からもう大人まで誰でも来てくださいっていうワークショップをやっ て, て、はい、そて、ね、本当に勇気がなかったんですよ。それ始める これをずっと3年間思い続けけてたんだけどめっちゃ温めましたけどやっぱり私東京の人じゃないから地元でもないしなんか私がやっていいのかなってい う, こうちょっと気持ちがあったりとかしてたんやけど不安でいっぱいやったんやけどまあちょっとこの子も になってちょっとしっかりしてきたからなんか私も動けるようになってきてまた去年の1年間のコロナの期間でいろいろ考えてなんかこういう時やからこそなんかあのそういうダンスを通して明るい気持ちになってもらいたいっていう思いもあって。 ちょっっとと始めよううていうことで今ね子供もたちもなんかずっとやっぱ家にいないといけなくて、うん、そ, うでそうなってくると子供たちもしんどいけどそれを面倒見てる親の気持ちもだんだんやっぱり、うん、か何か知らさせてあげたい、うん、ずっと引きこもるんじゃなくて何か学びを与えてあげたいっていう気持ちはどの親御さんもあると思うので、うん、そういうのがねあの遠くだとやっぱり行きにくいけど、うん、近くにこうやっていらっしゃるっていうのは そ, ううのその地域のなんか羨ましいなって思って。<笑> まずは本当にダンスと触れ合ってみようよっていう形でワークショップを開いたら本当にねいろんな方が助けてくれて地元の方があのこういうパンフレット作ってくれたりだと か, なんかあの宣伝口コミでしてくれたりとかで本当に初回で50人弱の人が受けに来てくれて。 私がなんかこうちょっと不安がってただけで周りの方たちは本当にあの喜んで助けてくれてな ん, かあなんか優しいなってこう東京のあったかさをまた改めて感じれたっていう感じで。<笑> そ, う そ, う そ, うそれはんかある意味ダンスの魔法なのかもしれないです ね,、うん、本当ねなんか、うん、それで3月4月からレギュラーでそのクラスをやっていくことに決めました、はい、そうなんですよはい。そう素敵ですなんか新しいことがね う, こう形になっていってる感じがして、うんまあ本当にこの感情はなんか、うん、出産前というか結婚する前だと感じれなかったことだからママになってより一層 気持ちが強くなった、こう成長の後押しをしたいっていう気持ちがやっぱ大きくなって、えー、いいですね。すごいほっこりした。でもなんかあのねダンスを教えてくれるってことですから、うん、あの運動と健康にもなるし、うんうんうん、コミュニティの場所にもなるし、うんうんうん、なんかすごいね素敵な夢が聞けましたね。うんうん、はいでは。見ました。 ではこのままですね静 か, に, 静か に, <笑>に終わりたいと思います。うん、ちょうどねお昼寝タイムに入りましたので、はいえー、終わりたいと思います。アンサールーツ編もお越しくださいました。<笑>はるかメタさんとひまりちゃんでした。<笑>どうもありがとうございました。